ウソップと決闘し、決別を告げたルフィたちはゴーイングメリー号を明け渡し宿屋で過ごすことになったそこへ、さらに不穏な知らせが一味にもたらされるチョッパーと行動を共にしていたロビンが行方不明になったのだという変な奴に話しかけられていなくなっちまったんだごめんよ、俺が目を離したからそんな中、 突如として事件が発生ウォーターセブン市長アイスバーグが何者かの襲撃を受けたのだアイスバーグさんを襲った犯人の一人はニコロビンだお前らの仲間だろうがアイスバーグの証言によりロビンは暗殺未遂の容疑をかけられ一味はガレーラカンパニーの職人たちの襲撃を受ける一方 フランキー一家を束ねる棟梁フランキーはルフィたちに子分をやられた怒りに燃え一味への復讐を企てていたさすが<笑>は1億の首なかなか骨があるさまざまな思惑が渦巻く中ルフィたちは事件の真相をつかむべく姿をくらましたロビンの行方を追うことに決める 俺は信じねえ本当のことが知りてロビンを捕まえるんだたく市長襲撃なんて濡れぎねもいいとこだ早くロビンちゃんを見つけねえとな く, くんく<笑>、うんんどうしたチョッパロビンちゃん こ, こにいたんだよ探したんんだだよ探しぞみんな心配してる一緒に帰ろういいえ私はもうあなたたちのところへは戻らないわここでお別れよこの町で何言い出すんだよロビンちゃんああそうか新聞のことだろ気にすることねえよ 俺たちは誰一人信じちゃいねえしぬれぎぬなんざ海賊にはよくあることだそうねあなたたちには言われのない罪をかぶせて悪かったわだけど私にとっては偽りのない記事よ昨夜市長の屋敷に侵入したのは確かに私え私には あななたたちの知らない闇がある闇はいつかあなたたちを滅ぼすわロビンちゃん何言ってんのかわからねえよロビン一緒に帰ろうみんなにもよろしく伝えてねこんな私に今までよくしてくれてありがとうさよなら ちょっと待てよロビンちゃん冗談やめろロビンさっきロビンちゃんが言ったことルフィたちに伝えに行くぞガレーラの職人どもがウユウユしてやがる集まったほうがいいロビンは俺たちが嫌いになったのかな チョッパー一つ覚えとけ女の嘘は許すのが男だあいつらがアイスバーグスを襲った一味かどうしてもいらぬ、ね、ウソねえ見逃してくれる雰囲気じゃねえんだディンちゃんを探さなきゃいけねえん、ね、だ ドライを襲ったのは間イ情報が街中に広がっている、うやみに動くわけにはいかない。 ェアアアチェリッリイク すごい く大暴れしてくるんじゃないのス ラ, イドフランキー前をフットバンとこれじゃ情報を集めるところじゃねえか。 エラカンパニーに乗り込むしかねえからいきなり乗り込むには守りが硬すぎる騒ぎを起こして職人たちを意きつけるんだフランキーとかいう野郎がやったみてえに目立つものを破壊すれば注意を引ける シットやけに向こうが騒がしいな麦わらの一味か くったかだ<音楽>あれがロビンちゃんのポルシーとは思えぬ<音楽> もう一度、会って話しようん。タッカー す<笑>いい<笑>るなら出てこい やめようか そうなったら俺たちが食い止めるしかねえニコロビン。 もう一度お前に会いたたかったお前が世界を滅ぼす前に今世界中でポーネグリフを解読できるのはお前一人世界で唯一古代兵器を復活させる存在がお前だなぜあなたがポーネグリフの存在をそれに兵器の言葉だ 大兵器プルドンの設計図を持っているそんなことも知らずに奴らに協力しているとは呆れたなあなた私の何を知っているの世界政府の手で私の人生がどれほど狂わされたかそれほどキラー政府にじゃあなぜ加担する全てを捨てても叶えたい 願いがあるからよ願いお前の願いってのは私を除く麦わらの一味の6人が無事にこの島を出港することそのためなら兵器も呼び起こし世界がどうなろうと構まわれってのか構わない 古代兵器プルトンの設計図そのありか多くの犠牲が出る前にお話しくださいアイスバーグさんな、お前ら政府の人間だったのかそう我々はサイファーポールナンバーナイ潜伏など造作もない人間 しかしこの件に費やす時間もリミットを迎えました話を続けましょう設計図の在りかについて実は我々には一つの仮説があります治療深いあなたは自分が殺される可能性を考えて設計図が所有者を失わないよう誰かに託した可能性が高い ここで興味深い事実があるかつてこの島にはトムという名の伝説の船大工がいて弟子を2人とっていた兄弟子はあなたで 弟, 弟弟子はカーティー・フラムという男だしかしその男はすでに事故で死んでいるはずだった だが弟弟子は生きていたフランキーと名を変えて設計図を託した相手が唯一の弟弟子なら我々も納得できる<咳>あくまで仮説だったがあなたのその反応がそれを的中だと告げた 邪魔を麦わらのルフィわざわざ罪をかぶりに来てくれたのかお前船大行くのわけわかんねえがロビンを返せ悪いが我々は急いでいるブルーの相手をしろああ この話はええ、ね、<ペー> そ, それが超人的大義6式の力だ我々 CT9 は皆得得しているっ 気が済んだか我々 CP9 は物心ついた時に政府のために命を使う覚悟で人体の限界を超えるための訓練を受け世界政府の重要任務を任される我々と 高々一海賊団のお前たちでは戦闘力が違う我々はこれから重要人物を探さなければならないだがせっかくだ最後に面白いものを見せよう猫猫のみモデルレオパルド の外まで飛べ行くぞアイスバーグの弟弟子フランキーのいやカティフラムの持つ設計図を奪いに。 <laughs> mm-hmm.